ペイルローズかー破滅ないといいな近くで誰か宝箱あさってる音するキラーはリンカ、怖いなー今回は最初にキラキラしちゃおう もキラキラしてるね仲間が負傷してるから僕が助けに行こうあ黒も来てたのちょっとタイミングが悪かったなータップこんな近くにいたの回復して大丈夫かな わあごめん勝手にキャンセルになったお仲間さんナイス救助あっちに戻ったかな僕の方に来たー 壊れた？ バベチリあったら映ってないから近場探すかな 待って投げ変えてくれたおお、クロクエンジン怪我してるの僕の治療お願いします治療 OK ありがとうクロ が切られちゃったか助けにいくから待っててーまずいフェイズウォークしてるあれ近くに違う仲間がいたのかあの子ラストだったのか セルフケアしてたタップが狙われてる黒と発電機回そうよし助けに行こう黒が助けてくれそうだね あ今こっちにいたぞあダメだすぐ戻ってきたみたいまずいあと一台早く回さなきゃ船の発電機回ってそうだから ここをつけよう持ち上げるのか一応ロッカーに避難しよう発電機回ってるとこわかってるのかな先に助けに行くか よし黒逃げるぞ厳しいなーカラスの声で位置バレちゃうな先に黒を起こしに行こう多分今船付近の発電機周辺探してるはず 逃げるんだ、黒。え、そこでセルフケア危なくない来てるぞ。やっぱり見つかったか。これは持久戦になりそう。 船の方行ったね起こそううまく逃げてくれーやっぱり負傷してるとバレやすいなー れどううしよう何回も起こすの優先したからだいぶ警戒されてそうだなさすがに発電機見に行ったかな釣る気になったのかな え何やってるのやばいやばいやばい三々瀕死にして僕を探したのにこのタイミングでヤサオニはないよなましてや僕は怨念をぶせ僕を仕留めるためにヤサオニのふりをしてるのかもしれないでもあの黒は完全にヤサオニだと 思っただろうな。黒がこっちに向かってくるか、発電機がつけば、僕の居場所がバレるから、それ狙いな気がするなー。この発電機ついたら絶対、僕の方来るぞ。あー怖い。ついた。来たった来たー。 黒完全やさ鬼だと思ってるついてこないまえたノーワンじゃん、殺意もりもり。 黒はこれでもやさおだと思ってるんだろうかゲート見に来るかな持ち上げたゲートを開けよう。 バベチリあるはずだから、絶対飛んでくるぞ。怨念を伏せならすぐにでも、ゲートから出たいって思われるはずだから、すぐ助けに行っちゃおう。ゲートまでフェイズウォークしたなら、すぐにはこっちに、戻ってこれないはず。黒逃げるよ。 今度こそ逃げ切ってくれい。おーノーワン発見。いや壊しても僕はワンパン状態だし、居場所がバレちゃうから、壊すのはやめておこう。黒は大丈夫みたいだね。ゲート開けられるかな。飛んできそうで怖い。 間に合ったー黒ゲート開けれたのかな今開けてるとこか最後まで殺意の横切り怖い逃げれてよかったー